あー動いてる動いてる動いてますねはい、ちょっと頑張ります鉄分、鉄分というほんと鉄分が加えられてるっていう ね, す, ねおすげえすげえ。これは美味しい美味しいでバリバリ食べてるはい、今度ね、コーンフレークですね引き付けられてる感じする引き付けられてますよ、これをなるほど、あー動いてる動いてる動いてます、ねはい、引き寄せられてる感じはするんだけど、はい、今度反対側からやってくっついていくようだったら信じてもいいかなと、はい、動いてますね はいでは、はいはい、その本当に鉄分鉄鉄分分どころか鉄分が入っ回収中でーす。うん でエオをウム色にくっつけられた鉄分が見えるかってですねその黒っぽいのはそうだねはいあ め, めちゃめちゃこうやったり引き付けられます、ね、あなんかちょっと見える見える見えるはいああいい感じでなんかこう、はい、これなんか砂鉄がねくっついてくるようなねもうちょっと拡大して見てみるねあよく見えるよくもっと拡大して見てみる、はい、はっ垣根だた お今何か引き付けられるのが は, はっきり見えたなんか磁力線がほらこうやって近づける た, う, くれたうんあ本ほんとだ結構な量入ってんだねコンフレックってねコンフレクの中にも目に見えるぐらいの鉄分鉄分っていうほんと鉄分が加えられてるっていう ね, す, ねおすげえすげえこれはおいしいおいしいってバリバリ食べてるんですね我々は<笑>いや す, ごい す,、ね、すごいな あ, あよく見える